皆さんこんにちは。今回は杉の剪定についてお話しします。杉の木と聞いただけで花粉を連想する方は多いと思います。でも山に生えている杉と違い、庭木で使われている杉は比較的花粉の飛びにくい樹種を使っていますのでご安心ください。それに毎年剪定をしていれば花粉が飛ぶようなことはありません。 剪定によって枝先は切ってしまいますので花芽はできにくいからですそれでなくとも杉の木は成長が早いので放置してしまうとえらいことになります特に頭の方には複数の立ち枝が出てきてそれらが皆芯になろうとしますので早めに処理しなければなりません例えばこれはエレガンテ島の例ですけれども 複数の芯をそのままにしているとこのようになってしまいます杉やヒノキ、ヒバなどの仲間は皆こうなりがちです逆にこの性質を利用したのが大杉という仕立て方法です大杉というのはもともと林業で樽木材を効率よく生産するために考案された手法です木を丸ごと植え替えることなく 細い丸太をたくさん取ることができるのでこの方法が用いられたようですその風情が面白いというのでその後庭園に利用されるようになったようです伐採した木を使って簡単にご説明します大杉仕立ての場合は複数立っている幹の枝という枝をすべて払ってしまいます この頭の部分だけは残します残す部分は軽く切り戻します葉っぱを切らず軸で切ってください 真ん中の芯だけは絶対に切ってはいけません大杉仕立てで大事なポイントはそれだけです大きくなりすぎたから芯を止めてしまおうなどというやり方は私から言わせれば邪道です大きくなりすぎたら若い幹に切り替えるそれが大杉仕立てです こんな感じです簡単でしょこのようにして毎年下の枝を払っていけばいいわけです大杉仕立てにしない単管の木の場合はこのような芯はどんどん抜かなければなりません ここが木の頭だとするとこのように脇から立ってくる芯は付け根できっちり取らなければなりませんこのあたりの四五本の枝で頭の形を形成することになるでしょう 後ほどちゃんと説明しますのでここは早送りします。 単木の場合はこのように一枝一枝剪定しなければならないので大杉に比べて非常に手間がかかります多漢である大杉と単漢の単木の違いが分かっていただけたところで現場に入りたいと思います さてどちらからご覧いただきましょうかね田んの方は視聴時間が長くなると思うので簡単な大杉の方からにしましょうかこの田んの剪定は後回しにしましょうこちらが大杉のあるお庭の例です 幹から出ている芽や枝を取ります今回頭と定めたところまで切り上げていきます 頭の部分まで到達したら今度は伸びすぎた枝先を切り戻します。 あまり神経質に丸く仕上げようとせず要所要所にハサミを入れます。 な程度でいいと思います隣の幹に移りますこういう幹の途中にポショッと残したい人もいるかもしれませんがこれは大好きですから 潔く切った方が良いと思いますこちらも枝を刈り上げていきます切り残しをするとまたそこから芽が出やすくなりますので付け根できっちりと切ります この辺から頭にします立ち枝は切って芯が立たないようにしますこの部分は立ち枝ではありませんよこの幹の芯の先ですから絶対に切ってはいけません間違えて切らないようにしましょう ここがこの木の芯ですから脇から出て芯になろうとしている枝は切り戻します。 Thank you. 大きくなりすぎた幹や曲がって性の悪い幹などは下から切り取って新しい幹に更新します。 このように次の世代を作っておいて来たるべき時が来たら古い幹を下から切って切り替えていきますこの下の方の部分は台と呼ばれている部分ですがこのお宅のようにあまり狭い場所ではきちんとした台を作ることはできません。ですので今回の動画ではこの台の部分の作り方について説明することは 無理なようですとりあえず最小限必要な次世代だけを残しておきます。 剥いすぎだけで20分以上使ってしまいましたちょっと長くなりすぎてしまうので短木の杉の木の剪定については続編を出すことにしますそれではひとまずこれにてご視聴ありがとうございました